下腹が気になる方におすすめなデッドバグという腹筋を紹介していきます。以前、デッドバグの動画を載せたんですけども、お腹に効く前に腰や首が痛いといったコメントがいくつか来ました。ということで今回は、下腹に効くデッドバグを初級、中級、上級3つ紹介していきます。各5回行っていきますので、一応どれもやってみてください。もし腰や首が痛くなるようでしたら、 痛くない分を選んで継続してやってもらえたらと思います今回の動画を最後まで見てもらうことで自分のレベルに合ったデッドバグはどれなのかどうすれば首や腰が痛くならずにお腹に効かせられるのかというのは分かってきますお腹が気になる人は最後までご視聴ください 皆みなさんこんにちは、タートルです。今回ですね、下腹ぽっこり改善におすすめなデッドバグを紹介していきます。首や腰が痛くなるといった方は、首が硬い。首の筋肉が弱い。腰が痛いということは腰が硬い。そういった原因で、首や腰に痛みがきます。もちろんお腹に効かせたいのに、首や腰が先に痛くなっていては、お腹に効く前にやめるようになってしまうので、ですので自分のレベルに合った デッドバグをしてもらうために、初級、中級、上級と、3つ、各5回一緒に行ってもらえたらと思います。このデッドバグのいいところは、腹直筋、外腹斜筋、腹横筋、3つとも少ない回数で効かせられるというところです。なおかつ、骨盤を立てる意識というのができてきますので、お腹が出ている原因が骨盤の角度、そういったところに原因がある方は、簡単にお腹を引っ込めることができます。 でですので動画を見ながら一緒にやってもらえたらと思いますでは紹介しますまずは上級編からやっていきますはいやり方としては手の足も軽く広げます足を少し浮かせます腰をしっかりつけるために骨盤を立てますおへそを自分の顔に向ける意識ですこの状態で上半身を少し起こして 息をふーっと吐ききったら1回です1回やったら1回体を倒しますこれをまず一緒に5回やっていきましょう首が痛い方は頭をしっかり起こしてください平気な方は頭を上げた方が頭も負荷になるのでよりきついデッドバッグが行えますでは一緒にまず5回いきましょういきます二三。 休みます2回目いきますせーの12345678910いたい10秒間いって入ってください3回目いきますせーの123456789104回目いきます せせーーののラストです今の上級編で。 腰が反れて腰に隙間ができている方はお腹を締める力が弱いので腰が反れて腰が痛くなるっていう現象になりますそして頭を起こしとかないといけないので首が痛かったって方は首の筋肉が少し弱いや硬いっていう原因がありますのでまずは今の上級は続けないようにして今からやる中級初級というのをやってみてくださいでは中級やっていきます腰が反れてしまう場合 お腹を締める力が弱くなって腰が反れてお腹ではなく腰が痛くなるので中級編は体を揺らします揺れるためにちょっと足をですね上級編より少し狭くしますそして頭はしっかり起こして手は万歳もし首が疲れれば手を少し上目でも OK です辛くない人は下ろしますこれで足を浮かせてこういう感じで 少し揺れてください。揺れるためには腰を丸くしとかないと揺れることができませんから腰が反れないように腰を丸めるお腹を締める腹筋に効かせる意識がより簡単にできます。ですのでこれを一緒に5回やっていきましょう。一呼吸1回ですのでできるだけ長く息を吐きますから意識を10秒間ぐらい息を吐いて1回です。 れペースはゆっくり入れてくださいではいきます 12345678910OK2、OK、回目いきますスタート1 2 3 4 5 6 8910OK2、OK、回目いきますスタート 12345678910OK3、OK、回目いきますスタート一 345678910OK4、OK、回目いきますスタート12345678 できたよっしゃ頑張っていきましょう5回目スタート 12345678910OK いやー上級中級と今やってますからだんだんお腹にきてると思います最後初級編今やったね上級中級両方 腰と首にくるよっていう方はこの初級編をやってくださいでは一緒に行きましょうはい初級編の方は足を上げて頭を手で持ってくださいそれで足をゆっくり下ろした際に腰が浮いてしまうと思うので足を下ろした際に上半身を少し持っていかれる感じでクッと置きます 息はこっから、ふーと吐きながら、吐きながら、ふ今の感じで一回です。足を下ろしていきながら息を吐いて、足が降りた時に上体をちょっと起こして、腰を丸くする。っていうので一回。これを5回行きましょう。頭はあんまりぐっと手で持っちゃうと首痛めるので、軽く添える程度です。三分の一ぐらい頭を持ってあげる感じです。行きます。 さあどうぞ 12345OK お疲れ様でした今の下腹ポッコリに効くデッドバグ 3つやったんですけども腰と首が痛くなかったやつをやってもらえたらと思いますもちろん上級編が一番それはもちろん効きますですが首と腰が痛ければお腹に来る前に疲れてしまうのでまあ中級初級自分のレベルに合ったものをやっていってですねまあ最後には上級編を試して首が痛くない腰が痛くないっていうのを確認しながらチャレンジしてもらえたらと思います今回たったの5回です これをすることでお腹を抑える腹横筋骨盤を立てるお腹をへこませた姿勢というのが身につきますので単純に体脂肪が減っても姿勢は変わらないので姿勢というものから改善することがおすすめです頑張ってみた方よかったらグッドボタンコメントよろしくお願いいたします各種 SNS もやっておりますので説明欄からよかったらリンクフォローしてもらえたらと思います今回もご視聴ありがとうございました